気持ち悪く感じますけど。<音声><音声> あた飲んじゃう か, か, か。<ペー><ペー> 結構、って元は「とコベろ」ってあるんだけど。<音声> いい の, の、ルになどうるかあのあっ、ねね、<笑>かかっててに<笑><笑>、ね、すす。いいららなゃいなゃしるんでからね。<笑>ね ほら、今日は。浮き輪ついてるからいいね。黒黒黒わかるわかる。 い い, ね、いいね、浮き回っら強くていいね。<笑> I'm not sure. ワーワンが縮めれたんで、マジかよ、やるんだいのね、手でやってるけど、大なんです。ど もう時だけは人間従わないと思う。 頑頑頑張張張っっって頑張って頑張ってよいしょ、いいよくらしい。<音声> so お so stum like right? wow. いい ロボットかな<笑>久しぶりだね、本<笑>当にだけど<笑>ちょっとずるくないずれかな you <laughs> 아여깄다 はい。